号外昭和17年1942年9月7日○○町長○○より通達翼山総年団に関する件表記の件に関しては本年3月30日○○町翼山総年団を設立し次来翼山運動に邁進いたされており騒々について今後ますます本国目的達成のために 各位の熱意あるご支援を賜りたく、この段及びご依頼総なり。